はい、えー、骨盤調整小屋がトレーナーの村井由紀子です。えっと今日もですね、骨盤底筋を強くして尿漏れや下腹ぽっこりなどを改善するエクササイズをアメリカからお届けします。えっと今日は寝転がって、いつも寝転がってやりますが、今日も寝転がっていきますね。簡単なエクササイズなのでぜひ一緒にやってみてください。はい、そしたら座ってまずは骨盤底筋呼吸をやっていきましょう。 骨盤底筋どこかっていうとここですね尿道からお尻の肛門まであるここの股のところにある筋肉群です。年齢を重ねてていくにつれてこの骨盤定が緩んでいくんですねで緩んでいってしまうと内臓がねこう下がって下腹ポッコリになってしまったり、えー、と尿漏れだったりあと臓器脱ひどくなるとね臓器っていたら体の内臓が質から出てしまうなんていうことも多いです。なのでそこをしっかりと、ね、骨盤底筋鍛えていきましょう。 そしたらまずは骨盤底筋呼吸の練習していきます。両方お腹の上に置いてもう全部体リラックスしますよ。はいそしたら息を大きく鼻から吸ってお腹プぷーっと膨らんで腰も膨らむような感じでしっかりと息をお腹に入れていきましょう。で口からふーって吐きながらただお腹がしぼんでいくのを手のひらで感じていきます。もう全部体リラックスして鼻から吸ってお腹と腰が膨らんで で口から吐いてお腹が自然に凹んでいきますこうすることによって横隔膜もね し, しっかりと動くので副交感神経が優位になって更年期症状も緩和されますね、はい、鼻から吸って口から細く長く吐いて そしたら今度骨盤底筋いきますよ息を大きく鼻から吸ってお腹と腰が膨らんで骨盤もどこも動いてないですね口から吐きながら骨盤底筋、膣の部分を軽くつまんだままぐーっと体の中に引き上げますこの、ね、おへその裏ぐらいまで引き上げる感じこのね引き上げるのがすごく大事 息, 息全部口から吐ききりますねで吸ってリラックス膣開くようにリラックスしましょうこれ10回いきます。吐いて をつまんだままおへその裏ぐらいまでぐーっと引き上げてお口からは吐いて吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いてはい吸ってリラックス3チ膣をつまんだまま引き上げて吸ってリラックス4吐いてつまんだままぐーっと引き上げて 全部吐き切るののが大事です手をお腹の上でいいですす手上いいよ吸ってリラックス5を口から吐いて膣で何かお豆か何かをつまんだまま体の中にぐーっと引き上げていきます息吐いて吐いて吐いて吐いてはい吸ってリラックス6吐きながら膣をつまんだまま引き上げて 吸ってリラックス、七口から吐いてつまんだままぐーっと引き上げて吸ってリラックス、8吐いて締めて引き上げて吸ってリラックス。 9吐いて締めてて引き上げ締めるんじゃなくて締めたままぐーっともうちょっと上の方まで引き上げて引き上げて引き上げてはい吸ってリラックス10口から吐いて膣をつまんだままぐーっとおへその下ぐらいまでもうちょっと上まで引き上げてもうつまんだままですよここの力抜かないままぐーっと引き上げて息全部吐き切りますはいリラックスしましょう 今の感じわかりましたかね膣をつまんだままつまんだままぐーっとこう体の中に吸い上げるようなそんな感じこの呼吸をやりながら特にね尿漏れこの前の方骨盤底筋の前の方をしっかりね動かしていくトレーニングしていきますねこれもね寝たままできる簡単なトレーニングですはいそしたらお膝両方ともお顔の方に持ってきていただいてで 手のひらはもものところにタ、ね、タッッチチしますタッチするだけでいいです、はい、そうしたらその状態でお尻ねちょっとでもいいから浮かせられれば浮かしましょうお膝をお顔の方にもうちょっとあと1センチ近づける感じですねいいですかでそれキープで息大きく鼻から吸って吐きながら口から手のひら軽く1 0ムぐらい押す感じでお尻がねこう降りないように この膝は踏ん張ります。息全部吐き切りましょう。はい、お尻下ろす。もう一回お尻持ち上げて、なるべく膝を顔に近づけて、鼻から吸って、口から吐いて、骨盤底筋締めて引き込みます。下ろす。さあ、お尻持ち上げて、鼻から吸って。 口から吐いて。本当手ではね軽く押すだけでいいですよ。十グラムぐらい。骨盤底筋ここ締めてくださいね。はい、下ろす。四、お尻持ち上げて鼻から吸って、吐いて。下ろす。五を持ち上げて、はい。 で下ろす六お尻持ち上げてね口から吐いて締めてますよ下ろすお尻持ち上げて鼻から吸って吐いて す、八、持ち上げて骨盤底筋締めて吐いて。下ろす、九、お尻持ち上げて骨盤底筋締めたまま引き込んで口から吐きます。はい、下ろす、ラストお尻持ち上げて吸って。 口から吐いて手のひらでもちょっと押しましょう骨盤定期引き上げてますもうちょっと引き上げて口から吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いてはい、下ろしましょうね、お腹もすごい使いますよねたったこれだけなのにはい、じゃあ最後お膝閉じたまま左右にパタンパタンとして腰とお尻マッサージして終わりにしていきましょうはい、いかがだったでしょうか 簡単にできる寝転がってできる骨盤底域をね、こう引き上げてぐーッと引き上げてっていうトレーニングですこれ特に尿漏れに効果があるのでぜひあの10回ね、大変だったら3回からでいいのでぜひ毎日続けて少しずつ4回5回6回って回数増やしてみてくださいはいえこのようにこちらのチャンネルでは特に骨盤底域に特化したエクササイズをたくさん配信していきますのでもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします ありがとうございました。